じゃあちょっと1人当たりの平均いくよいいですかじゃあいきますねえー、っとじゃあまずはちょっとだね50万60万70万80万 90万 !100! いやでも100まずは素晴らしいな<笑><笑>でも、初って。でも、81年ぐらい前からみんなスタートしてるわけじゃないですか。でね、こう40人ぐらいの平均が100万超えてるってね、すごいことだから。まずかに。仙台市の平均月収、なん13万だからね。いや、本当ですよ。 平均見たらな十三万ですからね。ここってあのただ八十万とか九十万であの降りてるけど普通にすごいことだからね。ここ自信持ってください。オッじゃあいきますよ。百五万。百十万。百十五万。おー万おー。百。 20万125万おお、3チーム残りました、また拍手です。<笑><笑>言わない え、百三十万。おーおー、い、木口ですね。百三十五万。おお、おめでとうございます。拍手<笑>え、えちょっと、ちなみになんですけど。え。いくらですか。 百八十。何千で八十で、で。いや、あのね、これね、皆さんあのすごい。ちょっと一回前回回 っ, っていいですか、皆さん前に。<笑>ちょっと来てもらって。え、ちょっとね、百八十万ですか。百八。